みなさん、こんにちは。今日は縦の若林さんたち、はい、こちらで紹介したいと思います。お名前、はい、若林秀雄です。秀雄さん、はい、若林秀雄です。こちらのグループは二人は、あの、何をしていますか、何のグループの名前は。はい、武士魂と申します。武士魂。サムライスピリッツ。サムライスピリッツ。すごい、すごい。<笑>あの。 盾と申し上げましたけれども、あの言いましたけれども、盾はどんなものですか？簡単に。簡単に言うと、侍のパフォーマンスです。で、この刀切れません。切れない。切れないけど、この切れたように見せるのは盾す。ああ、すごいですね。じゃ あ, あの十一月二十九日生で。 YouTube であのオンラインで日本文化祭を流されますけれどもこ の, あのオンラインイベントにステージに上がります何か見る方に何か一言何かメッセージがありますかなんかえっと日本の侍っていうものをちゃんとしたものをやっぱり伝えたいのでそこを見どころにしていただけたらなと思います、うん、はいあのー 本当に日本で生配信はするんですけれども、本当にもう近くで感じられるように、世界の皆さんにも見ていただけるように、楽し す, すごいじゃあ、皆さん、スペシャルのサムライパフォーマンスになりますので、ぜひ楽しんでみてくださいね。